プライベートで信仰を深めているキング・アンド・グンス・ヒラノシオと俳優横浜流れ星。テレビ番組で夜中に長電話をする関係だと明かしていたが、最近発売された雑誌でも、それぞれがお互いの名前を出しており、ファンの間で、相思相愛だと話題になっている。現在放送中の4月期ドラマ、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系。 で、セクシーゾーン中島健人とタッグを組んでいる部屋、同作の宣伝のために VTR 出演した情報番組、スッキリ、同、5月21日放送では、ドラマの設定にかけて、俳優の横浜流れ星と結構電話してるんですけど、同い年なんですよ、僕ら。結構話があったりとか、起きている時間帯が一緒だったりとか、 最近、夜のバディは横浜流れ星ですね。と、冗談まじりに話していた。また、平野は、行列のできる法律相談所、同6月28日放送、で、深夜にけら3時に横浜から、最近、いい物件あると電話で相談されると、告白。 その話がすっごく長くて3時から電話したとしてもだいたい朝の7時とかに終わるそれが迷惑で僕じゃなくて不動産屋に電話にしてほしいなって彼は僕を不動産屋と勘違いしてるみたいで毎日不動産屋の話ばっかり聞かされてと愚痴をこぼす場面も これを受け VTR でコメントを寄せた横浜は疲れて何か癒やされたいなと思うと仕様に電話をついついかけてしまいます。本当にしょうもないことだけど自分の疲れた心をすごい癒やしてくれると平野の存在に助けられていると感謝。一方で平野の迷惑という主張には話を持ってますね彼は。電話いっぱいかけてるけど 仕様から連絡来ることもあるし、むしろ向こうからも色々話題を振ってくるから、長電話しちゃってるところはあります、と反論し、最終的に、どっちもどっちだと思うんですけどね、とまとめていた。7月6日発売のザ、雑誌 TV ガイドダンボル31、東京ニュース通信社、で横浜が語ったところによると、二人は映画、ハニーの撮影後に、ご飯行こう。 と約束したものの、なかなか実現できていなかったとか。そんな中、19年11月に行われた GQ メンオブザイヤー2019の授賞式で再開した際、このままだと俺らビジネス友達みたいじゃん。ちゃんとご飯に行こうよ、と話し、今年の初めにようやく食事に行ったそうです。 これを機に仲が深まり、新型コロナウイルスの影響で外出を控えていた期間も頻繁に電話をかける関係になった様子。ただ、平野が、スッキリ、で、夜のバディ、と発言したことについて、横浜は、そんな怪しい言い方やめてよ、と突っ込んでいました芸能ライター。そして、平野も、デューエット、2020年8月号ホーム社。 で、横浜とのエピソードを披露。彼の人柄について、イメージ通りの男らしさがあるけど、可愛い部分もあって、と紹介し、少し前に食事をした時は、食事が終わって別れ際に、まだ一緒にいたいな、って言うからドライブをしたこともある、しょう。今は、落ち着いたらまたご飯食べに行こう、って約束しているから、早くその日が来たるといいな、と思いを馳せたのだった。 こうした両者の交流を知ったネットユーザーからは、食事後にまだ一緒にいたいな、って言うからドライブを行ったって。まさか付き合ってるなんだこのイケメンのやりとりはカップルか何か横浜くん、本当に紫陽くんのことが好きなんだ、ね。 ほっこりする、食事してドライブに行き、その後のステイホーム期間中も頻繁に連絡を取り合う平野氏をかける横浜流れ星。ラブラブすぎじゃないと驚きの声が上がっている。映画、ハニーの公開時は、平野がキング・ピンピスとして CD デビューする直前であり、横浜もブレークのきっかけとなった19年1月期のドラマ、初めて恋をした日に読む話。 TBSK が放送される前。今季、平野は、末光警察ミッドナイトランナーに出演し、横浜は夏ドラマ、私たちはどうかしている、どう、で女優浜辺美波とダブル主演する。それぞれ活躍の場を広げているうれっ子の二人だけに、また共演できる機会を心待ちにしたい。